you 午前11時、連休最終日の朝10時、CV 入れ替えを実施、その後、点滴を開始午前11時、指示された注射薬を持って担当看護師、宇野が田中さんの部屋を訪れた田中さん、今から胃薬の注射をします。 ちょ、ちょっと、痛いんですけど、これ、えーえ。痛いですか、今も。あ、もう痛くない。大丈夫です。すみません。よかった。また何か気になったら、ナ何スコールしてくださいね。午後七時。どうされましたか。すみません。 息がしんどくって分かりましたちょっと確認しますね酸素飽和度 93% ええー、低いな日記の小野さんからは何も申し送りなかったけどな田中さん肺炎だったしな確か呼吸くじは酸素投与の指示があったはず ああったあったよし酸素を投与して様子を見てみるか田中さん今から酸素行きますねこれで少し様子見ますねまた何かあればナースコールしてください午後8時どうされました 息がまだしんどいです。はい、わかりました。今から部屋に伺います。小松さん、今田中さんから息がまだ苦しいってナースコールがあったんだけど。そ、そうなんです。午後7時頃に息が苦しいって言ってコールがあって、酸素飽和度測ったら93だったんで、指示通りに酸素1リットルで開始したんです。 酸素いったら、九十三から九十六パーセントに上がったんで、様子見ようと思って。あ, あ、そう。あ、す、すいません、あの。確か田中さん肺炎だったわね。酸素上げて酸素飽和度が上がるんなら、もう少し上げて様子見たらいいんじゃない。そそうですね。はい。 もう少し酸素上げてみます午後8時5分っっっっさっきよりも息が苦しそうだけどうん酸素上げたら酸素飽和度も上がるしな。 どううすればいいんだろうでも五十嵐さんにも酸素をあげて様子見たらいいと言われたしもう少し様子見るしかないのかな 95% あるし大丈夫だよね午後時む胸が胸が痛いんです。 ね、一度先生に診察してもらいましょうか連絡取るのでしばらくお待ちください酸素はマスクに変えますねはい5階内科混合病棟の小松です中村先生田中さんから胸が痛いとナースコールがあって田中さん 何号室のあすいませんあの肺炎で入院している7号室の男性のあああの田中さん確か肺炎は良くなってきていたはずだよねあはい確かそのはずで胸が痛いんだよねじゃあ心電図十二誘導を取って分かりましたしばらくしたら病棟に行くから。 午後9時15分先生十二誘導の結果です心電図は問題ないみたいだ心電図大丈夫みたいだからまた酸素飽和度下がったらとりあえず酸素を上げて様子見ておいてはい分かりましたそうします 心電図は問題なかったけど肩呼吸してるし酸素増やさないと酸素飽和度が下がってくるしこのまま様子見てて本当に大丈夫なのかな先生診察もしてないのにでも 95% あるからやっぱり先生の言う通り酸素上げて様子見るしかないのかな 午後9時30分。うーん朝のレントゲンでは肺炎も良くなってきているし昨日までは元気だったのにな共通かうーん何かな心臓じゃないんだよな先生一人で悩んでるけど大丈夫かなまだ3年目でここの病院に来たばかりだし上野先生に相談した方が絶対いいのになでも。 異局の問題だし私から言うのもね当直医の判断なんだから別にいっかもう別に重症の人いないって言うから休日の当直変わってやったのに何も聞いてないよ嫌だな何なのかなあそうだ前にいた病院で共通の患者さんが肺塞栓だったぞ確か D ダイマーと CT やったよなよし今回もそれだ 五十嵐さんあの田中さんに採血と胸部 CT オーダーするのでお願いできますかわかりました私が採血の準備するから小松さんは CT に行けるように準備しておいてはい午後9時40分は分。息がしんどい苦しいさ酸素もっとあげますね ID 検査に行きましょうはい酸素酸素これでいいかなああ<笑>苦しいなんとかして中村先生 急に下がったけどどうしたのすみませんそれは酸素は今10リットルです急に呼吸困難がひどくなってとにかく検査室に行こう酸素は15リットルまで上げてはい今夜勤メンバー1人休憩中だしじゃあ私が病棟に残るから小松さん一緒に検査に行って ストレッチャーじゃなくてベッドごと行きましょう。午後十時。こんにちは。私ナビゲーター役の。 アインですこんにちは救命救急医の溝端です先生なんだか大変なことになっちゃいましたね田中さん心配ですねなんでこんなことになっちゃったんですかそうだね看護師さんも当直の先生も必死に頑張ってるけど大変そうだったね 小松さん、もっとちゃんと先輩に教えてもらったらいいのにそうだねでも相談したい相手が先輩だったり忙しそうにしているときってなかなか相談しにくいこともあるよねそうなのかなでもまあお休みの日や夜は人が少ないからみんな忙しそうですもんね。 人が少ないけど、やらなきゃいけないことが多い日もあるしね。到着の中村先生、一人で心細かったのかなそうだね。循環や呼吸状態、意識状態で気になる症状があるときは、急に状態が悪くなるかもしれないし、特に注意が必要なんだけど、誰だって一人だと限界があるよね。でも、 ひ人で抱え込んじゃうと、後で困ることになるんじゃないかなうん。病院はチームで働くところだからね。スポーツと一緒で連携プレーがとっても大切なんだよ。じゃあ、チームワークがうまくいったら、患者さんに安心してもらえる病院になるんですかねえ先生、どうしたら田中さんは大変なことにならなくて済むんですか そうだね。じゃあみんなで一緒に考えてみようかわっかりましたじゃあ今度は連携プレーを意識して別の視点から見てみましょう午前11時連休最終日の朝10時 CV 入れ替えを実施その後点滴を開始午前11時 指示された注射薬を持って担当看護師宇野が田中さんの部屋を訪れた田中さん、今から胃薬の注射をしますはいお、お願いしますいやち ょ, ちょ、ちょ、ちょっと痛いんですけど、これえー、えい痛いですか今ももう痛くない大丈夫です、すみません 本当ですかうーん一応痛みがあったことを先生に言っておきますねはい何かおかしいと思ったらナースコールで知らせてくださいね先生7号室の田中さんですけどさっき CV から注射したんですがえっとえっと。えっと 胸が痛いって言ってたんですあ、すごい良くなったんですけどなるほどそれでバイタルはどうですか変わりはありませんじゃあとりあえず一度診察してみましょうか一緒に行きましょうはいそうですね田中さん診察では特に何もないしバイタルも変わりないからまずは様子を見ましょうか 痛みは何だったんでしょうかね CV を入れ替えてるから子入部の痛みとかもあるかもしれないし今はまだわからないな続くようなら検査しますそうですかじゃあ気をつけておきますよろしくお願いします午後4時看看護護師師のの勤勤務交代日勤の看護師宇野は 夜勤看護師小松に田中さんの状態について申し送っている休日ですが田中さんの CV を入れ替えましたへえそうなのそれでちょっと気になることがあって何何田中さん CV から注射した時に胸が痛いって言ったんですすぐに良くなったんですけど。 それで先生に言って見てもらったら診察では異常はなくって続くようなら検査するってえー、っと速乾から常駐時に共通があったんですね続くなら検査ねわかりました気をつけておきます宇野看護師は患者に起こった新たな症状の変化を申し送った 午後七時、田中さんからナースコールがあり、看護師小松は病室を訪れた。田中さん、息が苦しいんですか看護師小松はバイタルを測定し、調診した。なんとなく呼吸音が聞き取りにくいように感じた。 すみません五十嵐さん少しだけ時間いいですかうんいいよ何7号室のた田中さんなんですけど今朝、CV を入れ替えたんですそれで先ほどから息が苦しいとのことだったので呼吸くじの酸素投与かの指示があったんで酸素を1リットルで開始しました ううん、うんは、はいそれで酸素飽和度は 93% から 96% に上昇したんです息苦しいのも良くなってでも呼吸回数がいつもより多いし気になってうん確かに気になる症状が出てきたね調子はしてみええー雑音はどうだったの雑音はないですがなんとなく。 呼吸音が聞き取りにくい感じなんですそうななの他ににも何か気になる点はそれが日勤からの申し送りで、駐車時に一時的に共通があったので、医師が診察したそうなんですが、特に問題はなかったということで、今は共通の訴えはないですが、脈拍が120と頻脈になっているんです。呼吸や脈拍の変化 朝の胸部症状が嫌ね。ちょっと一緒に見に行きましょうか。はい、お願いします。予想外の症状。共通が新たに出ている。呼吸苦があって貧脈気味で。酸素なしでは九十三パーセント以下になる。酸素を投与して数値は上がるけど、外すとまた下がるから。 アースの基準に当てはまるわね。よし、先生に相談しましょう。はい。中村先生、肺炎で入院中の田中さんのことで相談があるんですが、今、いいですかはい、どうぞ。七号室の… そうです。その田中さん。19時頃から呼吸苦を訴えて酸素投与を始めてまして、今は酸素3リットル投与で酸素飽和度 95% です。脈拍も120台と頻脈気味です。あと全体に呼吸音が減弱していることも気になるので、一度診察してほしいんですが。連絡ありがとうございます。日中も共通があって診察したけど、よくわからなかったんですよ。なんだろう。 今は共通はないんですよねはいないそうです酸素飽和度95だったらもう少し様子を見て下がったら連絡もらえますそしたら見に行きますので五十嵐さんすみませんあの先生呼吸苦が持続してるし 酸素を上げないと酸素飽和度も下がるのでやっぱりおかしいと思いますがえそ、そうですね、日中は呼吸苦はなかったし、確かに気になりますね。わかかりまました。じゃあ今から診察に行きます。午後8時 呼吸区はあるけど、今は胸の痛みはないようだ。だけど、五十嵐さんが言う通り、確かになんか調子にしづらかったな。一体何が起こっているんだろう中村先生、悩んだときはやっぱり主治医の先生に相談したらどうですか何でも相談してよいことになってますし。うーんですが、中村先生、もう夜だし。 迷惑ですよ。何か分かか分ってから電話した方が。じゃあ患者さんの呼吸状態が悪くなっていてすごく心配なんです」って言ってみたら「この病院では心配なことがあったら上の人に何でも相談していいことになってるし早めに主治医に連絡してくれたってきっと 大野木先生、喜んでくれますよ。そうか、そうでしたね。じゃあ、すぐ連絡してみます。はい。大野木先生、お休みのところ誠に申し訳ありません。大丈夫だよ。何。先生の患者さんの田中さんのことで、ご相談があります。 ああ、田中さん。どうしたの呼吸状態が思わしくありません。今朝、ルートが閉塞したため、CV を入れ替えました。その後、お昼頃に一度胸が痛いと言ったそうですが、バイタルも安定していて、調子でも何もなく、入れ替えた後のレントゲン状も特に問題はありませんでした。肺炎も改善していました。はい。ところが、夕食の後から息苦しいと言い始めて、 酸素フォーワードがルームエアで93に下がるんですそりゃ大変だはいそれで酸素投与すると 95% 以上にはなるんですが聴診してもラ音ンはないんですけどなんか音が聞きにくいっていうかなんか変なんですなるほど血圧はどうはい血圧は変わっていないのに心拍が速くて原因はわからないのですが 何かとてもおかしい感じがするんですすいませんいいよいいよそういう感じが大事だからねところで看護師さんは何て言ってるのそれが呼吸循環に関係する症状が繰り返し出ていて改善しないしルームエアで酸素飽和度が 93% 切っていると新しくできたアースの基準に当てはまるから早く先生に電話してくださいと言われました ああ、なるほどしかし田中さんかどう考えたらいいですか検査は何か追加した方がいいでしょうかそうだねじゃあまずはポータブルで「材で胸部レントゲン正面でいいから取って」それでできたらまた連絡してくれるかなわかりましたありがとうございます 午後八時十五分。大野木先生、中村です。台でレントゲンを取りました。水が溜まっているようです。肺炎や無気肺はないようですが。次はどうしたらいいでしょうか。朝、シーブ入れ替えたんだよね。よし、今からそちらに向かうから、救急の先生にすぐ連絡して。 呼吸状態が悪くなっている患者さんがいると看護師さんにも ICU への連絡調整お願いして点滴も抹消ルートに変えておいてねはい、救急の先生に連絡と看護師さんに ICU の調整頼んで点滴やめ、ですね、わかりました午後8時20分。OK、すぐ見に行きます 胸部 CT オーダーして放射線科と技師さんへも連絡しておいてくださいわかりました、CT ですねいやー、早めに連絡してくれて助かったよあ、ありがとうございます井原さん、田中さん CT に行くので準備をお願いしますあと ICU へも一方入れてください小松さん、移送の準備をお願いします じゃあ、休憩中のメンバーさんに出てきてもらいましょう私連絡するから小松さん搬送の準備お願いはい CT の準備をします CT の結果 CV の重核へのご挿入が発見されたがその後適切な処置を受け患者は回復し無事に退院することができた<笑>ありがとうございます<笑>小松さんあの時気になること相談してくれてありがとう良<笑>かったです それに中村先生も五十嵐さんに言われてすぐ大野木先生に電話してましたねそうだよ早く連絡くれたから救命できたんだよこれからも頼むよそうっすかあざっす